恋チームはね、よさこい相談祭りっていう北海道で6月に行われる大きなイベントからね、潮流を受けてい た, いたりしますけれども。はい、その中で大きなイベントもう一つ、引っさげてきてくれました。時間は余ってます。存分に宣伝お願いします。大連家の皆さん、静水市長に、岩手県からお越しです。お願いします。はい、えー、会場にお集まりの皆さん、こんにちは。ええー、告知を2つほど。 っさけてまいりまましたまずはですね5月の28日4年ぶりに開催されます盛岡よさこい3佐これは盛岡駅前そして大通りを舞台に大 き, 大きな大きなよさこいステージが繰り広げられますぜひ皆さんお誘い合わせの上お越しくださいでもう一つ、えー 8月11日、山の日は雫石さ、んイグべーっていうことで、ちょっと上り 反, 反, 反対のような気もしますけれども、えー、かわいい雫ちゃんおりますはいこちらはですね、えー、雫石町で開催される、えー、雫石町よしゃれ祭りの、えー、一環として、雫石よさこいが開催されます、えー、役場のところのアルペン記念公園で開催されます、えー、こちらも4年ぶりの開催となります。 えー、皆様ぜひこちらにも足をお運びいただければと思いますということで、えー、第1部と、えー、2部、えー、私たち違う曲を踊らせていただきたいと思いますけれども、えー、一部の曲こちら、えー、初お披露目というメンバーが2名ほどおりますどうぞ温かく見守って温かいお手拍子ご声援いただければと思います ご視聴いただきよろしくお願いいたしますオーライカマイ桜スイ 桜ひらひら春におい」「ま さあ、会場の皆様をお取り寄せよろしくお願いいたします You k n さあ皆様の元へ桜が余ったでしょうか。